どうもクニです皆さんお久しぶりです久々の動画になります私が今いるところなんですけどもこちらのですね成田空港第2ターミナルの方に来ております第2ターミナルというところでついにですね久々の海外に行こうと思っております 私がですね前回海外旅行に行ったのはですね2020年の1月に台湾に行ったそれからね海外旅行全然行ってなくてですね約ですね2年8ヶ月ぶりの海外になりますそこでですね今回行く海外の場所なんですけどもタイバンコクにね行こうと思っておりますこちらもですね2019年の10月にね行って以来行ってませんのでもう約ね3年ぶりのタイ・バンコクになります。 現在ですねこのタイ・バンコクに行くために、まあ、どういう条件がありますかと言いますとすでにね他のチャンネルでタイ関連の動画を見てらっしゃる方はすで、まあ、にご存知かと思うんですけどもワクチン接種2回されてる方は、まあ、入国できますとそしてワクチン未接種の方この方はですね陰性証明書それを持っていれば入国が可能というところで私ワクチン未接種サラリーマンこんな方がですねついにタイに行こうという形で今回動画をね 皆さんに紹介してていこうかなと思っておりますそこでですね今回のね陰性証明書これ撮ったところはなんですけどもまあ皆さん知ってるかと思うんですけども木下グループですねそれの陰性証明書を取ってきましたこの陰性証明書をですね撮った動画もあるんですけどもまあすでにね木下グループでどんな感じで検査やってるのかっていうのも知ってるかと思うんですけども撮ってきましたので次の動画をご覧になってくださいどうぞ。 はい茨城空港に着きました今日はですね9月の12日の月曜日になります出発の日の3日前になりますねはいここで木下グループがこの空港の中にありますのでそこで PCR 検査をやりたいと思います私はですね栃木県在住なのでまあ栃木県ですと宇都宮に木下グループがありますのでそちらで受けた方がね近くていいんですけども私はねちょっと理由があって 茨城空港で受けることにしましたそれはですね PCR 検査終わった後にですねこちらまで車に戻った後にですねご説明したいと思いますそれでは PCR 検査受けていきますはいこちらがですね国際線の出入り口になってましてこちらにですねはい木下グループの PCR 検査はいセンターが ございます茨城空港店ですね。金額はですね、こちらに載ってます通り、PCR 検査3200円になってますね。下の緑のところは、抗原定性検査1900円という形になってます。はい PCR 検査受けてきました。初めて私はね、PCR 検査受けたんですけども、ここのね、木下グループ、受けてらっしゃる方はですね、皆さん、どんな内容なのかご存知かと思うんですけども、知らない方のためにね、念のためですね、お伝えしようと思います。ここはね、唾液ですね。小さいね、カプセルみたいなものに、ストローでずっと唾液を入れて、1.5 のね、ラインのところまで入れてくださいというところで、結構ね、多く入れました。 はい。時間はですね、もうもののね、3分から5分ぐらいですね。まあ、受付もね、お金とか支払いやって。 てしまうと大体10分ぐらいはいで終わる形になります。それで私はですね。宇都宮のね。木下グループの方が近いのに、なぜ茨城空港の方まで来て、えー、受けたかと言いますと、こちらの営業時間はですね。19時夜の7時まで営業しているという。ところで宇都宮ですと、夕方の5時17時にね。閉店してしまうという。ところで、遅い時間である茨城空港で受けました。という形にはなるんですけども、まあ、ただね。遅いからと。 わけではなくてですね私が乗る航空会社はですねタイエアアジアでして出発の時間がね9時15分になるんですけどもまあそれであればね9月の12日の月曜日の9時15分以降にね PCR 検査を受ければ出発のね72時間前が有効ということなのでまあそれでいいと思うんですけどもこのタイエアアジア xj601 便ですね。こちらの方がですね、7月からね、就航、コロナになってから就航開始となりまして、久々の就航開始の時はですね、フライトがキャンセルになって、 てしまったりというところで飛行機に乗れないまあそんな状況がね、えー、ありましたまあそれからですね2ヶ月ぐらい経ってましてインターネットの方でね9月8月下旬のですねフライト状況を見ますと問題なくね飛行機が飛んでるという形になってるんですけども私がね9月15日の飛行機無事に乗れるかそこもね心配していたという懸念がありまして仮にね私が乗ろうとしている XJ601 便がねフライトキャンセルになってしまうと乗れないという ということになってしまって、それだとちょっとまずいというところで、バックアップとしましてね、夕方の17時5分にですね、ジップエアが飛んでるんですね。タイ・バンコクのスワナプーム国際空港まで飛んでますので、このタイ・エアージャの XJ601 便がキャンセルになったとしても、この17時5分出発のジップエアですね、こちらに乗れると。 乗るためにはですね、私はですね、ワクチン未接種なので、PCR の陰性検査の証明書が、はい、必要となりますので、そうなりますと、ジップエアに 仮にね、この17時5分に乗るということになりますと、9月の12日の月曜日の17時5分以降のね、PCR 検査の陰性証明書、それが持ってないとジップエアに乗れませんという形になりますので、バックアップとして16時30分の PCR 検査を受けると、そういう形にしました。これであればね、ジップエア、 この17時5分にもね、仮に当日キャンセルになって乗れないという形になりましたら、当日にね、17時5分のね、ジップエアの席がね、空席があればですね、当日予約をしまして、私が受けたやつの、まあ陰性であればね、この陰性証明書を持って、ジップエアに変更して、17時5分のね、ジップエアに乗れると。そういう形でバックアップとして、16時30分の PCR 検査で、 受けたとそういう理由で宇都宮のね PCR 検査のところでは受けないという形でこの茨城空港で受けたというそれがね今回茨城空港で受けた理由となりますこれでね PCR 検査のところで受けた内容は以上となりますはいいかがだったでしょうか先ほどのねワクチン接種の動画の時にですねタイに行くための航空会社はねタイエアアジア X まあそれを使うんですけども9時15分にね出発っていう形なんですけども私がねここの成田空港に 来る前にですねフライトレーダーっていうまあアプリがあるんですけどもまあそれを見たらですねタイからね出発してこちらの成田空港に着いた便まあそれに乗って今度帰りの便という形でまあ飛行機がねタイのバンコクの方にまあ飛行機戻っていくという形でまあそれに乗るんですけどもタイバンコクのねスワナプーム国際空港から出発した私が乗る便なんですけどもなんかね向こうだと23時55分出発だったんですけども2時ちょっとぐらいに出発したみたいな感じ だいいいた時間ぐらい遅延しててね空港出てる感じなので9時15分出発というこっちの予定になってるんですけどもまあこっちも遅延してしまうんじゃないかなっていう感じはしてますまだわかんないんですけどねはいそれでですねまずはチェックインしようと思ってるんですけども私はですねインターネットの方でウェブチェックインですねはいパソコンを使って事前のねチェックインは済ませましたなんですけども私はね受託荷物預け荷物がありますので結果的にねここ成田空港ですとチェック チェックインカウンター行かなくちゃダメらしいんですよねそのチェックインカウンターのとこに行きますとウェブチェックインやってるレーンとウェブチェックインをやってないレーンで2レーンなんかあるらしいのでちょっとそこら辺もねどうなってるのかなっていう感じでちょっと見ていこうかなとはいまあそれもね皆さんにお見せしようかなと思っておりますそれではねチェックインカウンターの方行ってみましょうはい どこかなあありましたね、えー、9時15分、バンコクエアージャー、XJ601 便ですね、チェックインカウンター N ですね、はいこちらになりますね、行ってみましょう。はい N のところまで来ました。 入り口はですねここみたいですねまだ開いてないみたいですねまだね6時前なのでちょっと早く来すぎちゃいましたお6時15分からオープンになったみたいですねそれではチェックインしてこようと思いますあこれですねウェブチェックインは右側エ、はい、コノミーは左ですねはいここもウェブチェックインですね チェックインね、えー、済ませてきましたウェブチェックインした方がですね手続きめちゃくちゃ早いですウェブチェックインしてない人はねすげえずらーっと並んでたのでエアアジアに乗る人はですね、えー、ぜひウェブチェックインしてください早いので楽ですはい 出国ししてきました出国審査、ね、のところね7時30分からオープンだったのでそれまで結構待ちました3四4 0分ぐらい並びましたねうわーここ歩くのも超久々おお JAL の飛行機がめっちゃ並んでる。 皆さんにですね 1点お伝えするの忘れてました今回のね、航空券チケット料金なんですけども、往復で、込み込みで4万4千円ですね。行きが2万2千円、帰り2万2千円で、まあ、トータルで4万4千円になります。これはですね、今ね、フライトチケット取りますと、この金額じゃね、取れないです。これはね、6月下旬にですね、取ったチケットになります。内訳なんですけども、席のね、料金がだいたい1万7千円ぐらいで、そして、バリューパックっていう形で、指定席、まあ、住宅、 荷物そして食事ですねこの3点セットついたやつがだい5000円ちょっとぐらい、はい、になりましてトータルでだいたい2000円って形になります、はい、行きも帰りも同じ内容ですそしてこの9月中旬ぐらいのねチケット取りますと席だけでだいたい3万前後ぐらいですねそれにまあバリューパック5000円ぐらいつけるとだいたい片道3万5000円ぐらいになるんじゃないかなと、はい、3万5000円から4万ぐらいなのでだいたい7万円から8万円ぐらいかかって てる感じですね。エアーアジアに対してはですね、ジップエアになるともうちょっと高いのかな。はい、そのぐらいな感じです。はい、1点ね、追加の内容は以上となります。それではね、えー、飛行機乗ってきます。はい、搭乗直前になります。いやー人いっぱいですよ。もう完全開国ですね。これ人いっぱい。 のシート、ふかふかで気持ちいい、うん、足元の方なんですけども、私、身長173センチなんですけど、グーがね、2個ぐらい入るぐらい、かなり広いです、はいうん、ゆったり座れる、やっぱエ、ね、アアジアっていう感じでね。いいね 飛行機降りてですねここでね PCR の陰性証明書の確認とあとパスポートの確認この2つをねここでやっておりました今ここから出てきましてこれから、ね、イミグレーション入国していこうと思いますいやー初めてのスワナプーム国際空港なんですけども綺麗ですね私ドンムアンしか行ったことないのでもうドンムアンと比べると全然スワナプームのがめっちゃ綺麗やいやーこんな感じなんだね はい、タイのスワンドブーム国際空港外に出てきましたワクチン未接種の方が、ね、タイに来る内容久々にタイに来て、まあ、そこら辺どうなのかなと。 はい、体験したところ簡単にね入国することができましたまだですねワクチン未接種の方でサラリーマンの方でまだねタイに来てない方もねたくさんいらっしゃるかと思うんですけどもとても簡単にねタイに来られますので全然不安なくはい、基本的にはパスポートとチケットがあって PCRRTPCR PCR 検査の陰性証明書これがあればねこちらに来ることが可能です今回は日本からタイに来るまでのね動画という形で今回レビューしようかなと 思ったんですけどもこの後、ねえーまあとタイ滞在しましてまあ、タイの、ねえー、動画も上げるんですけども帰国の、ね、際タイのここのスワンナプームから成田空港に戻るときの、ね、動画そちらもね以降の動画であげようと思ってますのでそちらの方もね気になる方はぜひご覧になってください帰国時のね PCR 検査はねこちらのタイの方で受ける形なのでそこもね帰りの、ね、その動画の中でご紹介したいなと思っております。 それではね、今回の動画は以上となります今回の動画参考になったと思いましたらグッドボタン高評価それと下にありますチャンネル登録ですねよろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いしましょうそれではまたバイバイ